キングピンスの平野市要が17日放送のトークバラエティ番組オシャレイズム日本テレビ系に出演した。四角筋の通ったことを主体者に北川社長と話し合い、世界を目指すグループとしてデビューしたキングピンス。そのため、普段はプライベートでも仲が良いが、その目標とずれたメンバーがいるときは平野が直接怒るのだという。 どんな風に怒るのかを上伝に尋ねられると、平野は、お前、何しとんだってこらー、と名古屋弁を使ったゴスの聞いた怒り方を披露。筋の通ったことをしたいので、ちゃんと、と厳しく怒る理由を話した。四く照れながらも UEP の胸にまた、番組中盤には、平野が会いたかったというおかずクラブの UEP が登場。平野は、本人におっしゃるのはすごい申し訳ない。 と間違った敬語を上田に指摘されながら、ハグをしてみたい、と、会いたかった理由を照れながら話す。上田は、ベイマックスと間違えてると突っ込みを入れながらもハグしてみることを、提案。死よ、おいで、と手を広げる UAP の胸に、平野は、キャハ、と、攻撃で照れながら、行くから、と飛び込んだ。 四角平野のギャップに視聴者は悶絶普段はニコニコして温厚な平野が時には厳しく怒るというギャップに視聴者は悶絶。ツイッターでは、たまらない、などのコメントが寄せられている。今日から全平野んがダイエットやめます。夢と希望をありがとう。マムアットモアイア2812。ユイピートを、間近花ちゃんとのハグより長かったような変わりたい。 私、ゆるいダイエット中なのに、痩せなくてよいのか小 シ, シャレイズム。道花アット 3BDO60E。怒る時のあのギャップたまらないですメンバー思いなのが伝わる。誰よりも責任感が強くて、けじめがあってみんなのことを考えて行動できる。才能って、こういうことだと思う。ヤンキー区長に私は弱いのかもしれません。ひの仕様をシャレイズム。